高橋山は涙。平野も、騎士も、神宮寺も、長瀬も望んだ、金プリは同級生でずっと友達。日テレ、おしゃれクリップ、での万感の思い。三人卒業まで43日、深まる、5人の絆。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 4月9日放送のオシャレクリップ日本テレビ系に KNG&OPS の高橋海人24が出演。ジャニーズ事務所に入所した経緯や今後についてなど多くを語ったが番組ラストで見せた涙が話題を呼んでいる。この日マックの山崎育三郎3が最後の質問としてグループとしても q n g o ブスとしての今後の目標はありますかという質問をした、最高橋はそうですね。でも何か、ちょっと待ってくださいね、と言葉に詰まるとともに、手を仰いで目に涙を浮かべ、何も話せなくなってしまったのだ。 キンプリは5月22日で平野市さん20、六騎士太さん産20、七神宮寺ユ太さん2 5の3人が脱退しジャニーズ事務所からも退場騎士の宮城退所。キンプリは長瀬廉さん24と高橋さんの同ユニットに生まれ変わります。当然そのことが胸に中に広がったのでしょうね。女性編集者。 約30秒ほどかけて気持ちを整理してから高橋は一人でも多くの応援してくれるファンのためにもっと大きいステージだったりとか回数多く会えればいいなって思いますとした上メンバーについてこう話したメンバーは何よりも僕は好きなのでみんなが幸せに暮らせたらいいなと思いますずっと友達でいれたらいいなと思いますずっと友達でいれたら 43日後に平夜、騎士、人従寺との別れが待っているだけに非常に重い言葉だ。友達でいれたらいいなって言ったところで類戦崩壊でした。本当はずっとずっと一緒にいたかったよね。大好きなキンプリだから本当に皆が幸せに暮らしてほしいって心から思う。海ちゃん、頑張ってお話してくれてありがとう涙が止まらない。 本当にキンプリちゃんたちがずっと海ちゃんにとっては友達でいることで区切りをつけたんだろうなそしてみんな幸せを願うこれは大人すぎだろただ涙の本当に意味は彼にしかわからないけどこれからのキンプリとして決意も聞かせてくれたもうそっとしておいてくれといった声が SNS に多く寄せられていた 四角平野が韓国ロケで占い師に質問したこと、もともと金プリは以前からプライベートでもよく遊ぶ仲の良いグループとして知られていた。三人脱退ということにはなりましたがそれはあくまでも今後の活動の方向性の違いが理由。メンバー間に不和などはなく、金プリの5人は現在も関係性は非常に良好ですよね。前での女性編集者。 今回、涙した高橋も、平野の実家に遊びに行ったり、平野不在の日も平野の祖母と食事に出かけたりしており、平野が、高橋はおばあちゃんと、できてるんじゃないかなと2019年10月6日に放送されたスペシャル番組ダッシュで言って9行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組の、1決定戦2019秋、日本テレビ系。 で、ネタにするくらい、深い信仰がある。昨年11月4日にあった3人の脱退発表後も、メンバーの関係性がこじれるようなことはなく、2月3日放送のラジオ、q n g ス・ナガセ瀬ドのレイディー・オー・ゴーデン、ニワラジ文化放送、では、人流寺の提案で5人でプリクラを取ったことを明かしていた。また、平野も3月18日放送の、 k n g ピ i n s 日本テレビ系で韓国の占い師に5年後の運命を尋ねた際。KNG&PINS。5人組のグループなんですけど、その子たちとはずっと仲いいですかと、脱退後も関係が続いていくことを示唆させる質問をしていた。資格メンバーみんなが同意し、じゃあみんなで同級生として出会おうね。 と神宮寺が締めた前での女性編集者が続ける。3月16日発売の女性セブン、小学館に掲載された5人のインタビュー記事が象徴的です。神宮寺さんが生まれ変わってメンバーと再会。どんな関係で出会いたいという質問に回答していましたが、そこでの回答や残りメンバーの反応が、金プリの今の関係性を表しているともっぱらです。 生まれ変わってメンバーと再会したらに対して神宮寺が率先してメンバー全員同級生がいいなからと答え、それに平野は、うん、同級生がいいね、高橋は友達としてね、岸永瀬はそれがいい。と万丈一致で同意。じゃあみんなで同級生として出会おうね。と神宮寺が締めたのである。芸能プロ関係者は話す。 キンプリはメンバー間に少し年齢差のあるグループではありますが現時点でも本当に同級生で友達のような関係性を築けていますよね。でも、同級生で友達でも、例えば高校を卒業したら、それぞれが目指す進路に進みます。今回のキンプリの三人だったとは、そういうことなのかもしれませんね。めちゃくちゃ仲が良いからこそ。 目指す先が違っていても、それぞれの意志を尊重し、決断を認めてそちらの道を進むことを応援する。みんなが幸せに暮らせたらいいなと思います。ずっと友達でいれたらいいなと思います。高橋さんが今回、おしゃれクリップで発した言葉には、そうした思いが詰まっているような気がします。 進む道はバラバラになる。でも同級生の友達には、やっぱりそれぞれの場所で幸せでいてほしいほしいですよね。それでも、やっぱり別れは悲しい、ですよね。卒業式ではいつもは笑っている人でも目をじゅらしてしまいますが、今回の高橋さんの涙や、昨年11月10日放送の、にわらじでの長瀬さんの涙は、そういうことなのかもしれませんね。 脱退ではなく卒業という言葉の方が似合う、平野、騎士、人流児の金プリ離脱。お別れまであと43日。すでに同級生で、友達のような5人の絆は、ますます深まっていくだろう。近く、海ちゃんも幸せになってね、高橋山、涙の後の吹切れ笑顔で羽ばたきショット。おしゃれクリップの最後に撮影した、ショット。